メモの取り方分かりました、はい、大丈夫ですか何、はい、かやるごとにかけていけましたなのでそういう風な感じで進めていきます。でえー、ともしかしたらすでにあれこれやりたいんだけどうまくできないどうしたらいいんだろうみたいになってた人もいるかもしれないですけども。 そういうふうういいいなのの見つけたたらフィードバックししようっていうのは今日体験したいことですでどうやってフィードバックするかっていうのを今から説明するの で, でその後また再開するんですけどもで再開した後また見つけたらなんか見つけたごとにフィードバック始めてくださいそれぞれもう見つけたなって思ったらなんか他の人のやつ待つとかじゃなくてじゃあフィードバックしようかになっていいですやり方今から説明するのでそれでやれば OK ですいいですねで えー、とユダーヤーとしてのお母さんの中で気付いたのをフィードバックするもを<笑>やりますでフィードバックっていうのは開発元岡田と、まあ、マストドームを開発してるところがいっぱいありますけども<笑>、まあ、それぞれであのところにあのうまくいかなかったことを報告します<笑>で報告する方法を3ステップでやるのが今日のおすすめの方法ですまず1個目のステップは、えーと 自分は何が困ったんだっていうのを自分の言葉でまとめますサポーターの人は分からなくても別に自分が分かればとにかく自分がこうでこうなったらよかったのにとかこうで困ったみたいなのを自分の言葉で表現できればいいフィーュ ー, ーの人はでその後は自分の言葉で自分しか分からない状態だったのをマスオの開発している人たちが分かる言葉に説明を直します で、この時は、サポーターの人が、普通だったらこう書いてくれると分かりやすいのにな、とか、と思いますよ、だったり、あの、今のここだと、ここがちょっと情報足りなくてピンとこないですね。あ<笑>の、私が分かりやすいのを、普通だって、あげます。サ<笑>ポーターの人はで、出来上がったら、実際にフィードバックします。で、ここはもう、物はできているので、あとはこれだけみたいな状態になっているわけですけど、初めての人は、これ、 いいんですかねみたいな、こう、ドキドキしてるので、<笑>大丈夫だよって言ってあげてください。<笑>いいですね。<笑><笑>で、細かくちょっと説明していくんですけども、まず、整理するところですけども、えっ、ー、と、サポーターの人が頑張るところは、ビギナーの人がどう思ってるかっていうのを引き出すところです。なので、こう、 こう書くといいよみたいな言うことではなくてあの、その時どう思ったんですかねとか、聞き出すっていうのを、話を聞いてあげてください。いいですねあ、うの えーっとこの時点でな待ってたって人いますああ公式サイトがない公式サイトがないなるほどじゃあ公式サイトがないっていう手で私もちょっとまとめてみます振り<笑>が振りが難しかったですいや全然そういうのもできるのも私なので<笑><笑>だここきまっすぐね検索したけど 公式サイトがないないって思うここ開いたけれどもこれが公式なのかどうかがわからないなのでえっ、ー、と4つ目のサイトは公式じゃない気がするどうこうだろうって思うわけですよねで実際どうだったらいいかなみたいなのも書き出してみるわけですよ そ こ, こから公式サイトにリンクが貼ってあるといいのかもみたいなことを例えば思うわけですね。1つ目の人に公式サイトへのリンクがあると嬉しいかもどうだろ欲しいかなみたいなとかを考えてこう集、ま、めていくわけです。でこの時は自分わかれば良くてどうだったらいいかななんかなんか良くなっているといいな。 からもう少しなこう1個引き込んだ感じのまあ、まととってるといいいるですあで例えばこの方向で進めるんだったらここのサイトに公式サイトへのリンク貼ってもらえませんかみたいなフィードバック来るみたいなのもあり得るわけですね、うん。っていうのをこうどうなったらいいですかねとか質問してこう引き出してください。いいですか、まあ、1個目の やつです1個目のやつはもうここのメモ書くところにまとめていってください で, できたら、えー、とこれを元にチャーの人が分かるような体裁にしますただここ公式じゃない気がするみたいな話ですけども、えー、なんでそう思ったんだろうみたいなこととかを書くわけですね なんでそう思ったのかこう書かないと伝わらないんじゃないのじゃあどう書けば伝わるかなみたいなことを考えるわけですねどう書かって伝わるんですかねパストゾーンはほんはオフィシャルってやってなさそうな気がするから<笑> じゃなくて英語でやってそうだからだからまあ違う気がすること か, なんかこうじゃ公式サイトのリンク嬉しいかもじゃどこにリンク先はみたいな話が多分出てくるのでじゃそれもじゃ自分で調べるかあるいは う教えてもらうかみたいなその会社に聞いてみて公式サイトじゃない気がするんですけど公式サイトをちょっと自分見つけられなかったので<笑> URL 知ってたら買ってもらえませんかみたいな感じでお願いしすとか何<笑><笑>かアイスったとかそういうのをお願で会社の人に伝わるような感じでフラッシュアップっていうか。その 内容はまあ同じなわけです、特待材、それ同じですけど、それを会社に伝わるような形でまとめていくっていうのをやります。<笑>で、会社の人が分かるようになったら、<笑>えー、実際にやるんですけども、そ映像を、えー、っと<笑>そうか、えー、ヒントがまとめてあったので、出題しておきますね。<笑>であの、会社の人がっていうのは、他人なんですよ。 自分じゃななくて他人なん で, す、ね、でその人が分かるように書くっていうのと自分が分かるように書くのとちょっと違うわけですねで相手が分かるようにっていうのがポイントになりますその時に1人でまとめてると相手がどう思うかっていうのはこう考える考えにくいこともあるんですけど今日はサポーターの人がいるのでサポーターの人はじゃあ分かるのかみたいなのを事前にそのフィルバックする前に確認できるわけですねなんで活用<笑>してくださいとか他の人<笑>これで伝わると思うんですけどどうですかみたいなことをやれば他の人視点が入るので 全やりやすりくなりますであとテクニックとしては省略しないことが大事ですで例えばですけどインストールしたけど起きませんでしたどちらいいですかねみたいなのあれはありますけどもこれ結構省略してるんですよでどうなるかっていうと例えばインストール方法も書いてないのでじゃあどうやってインストールしたのかわからないとか環境はどの環境なら Mac か Linux か何とか違いますよね で省略するっていうのは自分だと分かってるから省略するんです、ね、でも相手分かってるかどうかっていうとまた別の話ですよね自分はっちのマーク使ってるから他の人もマックだろうって思うかもしれないですけども実は違うかもしれないのでそういうのを省略しないっていうのが相手が分かるややるためのテクニックの一つなのでサポーターの人はそういうのも見てコメントしてあげてください、はい、えー、そうですね やっていないことを書くは高度なテクニックなんですけど、まあ、できればチャレンジしてみてください。もううですかね、いやっぱインストール方法、これやって、これやって、これやって、これやってくださいみたいに書いてたけども、実は3番目のやつはいらないなと思ってやってませんでしたみたいなので、気づかないわけですよ、向こうの人は。僕いらないと思ったんで、やってなかったです、あやったほうがいいんですかみたいなのって、やっぱ言わないとわからないので、そうやってない、やったことだけ書くも。 大事なんですけどやったこと書くのも大事なんですけどやってないこともちゃんと書いてあげてくださいみたいな形があるのでぜひえー、でも皆さんサポーターの人は自分のレポートをフィードバックする時にやってることだと思うのでその時の経験を生かしてなんかフォローしてくださいで最後に報告するところはあの大丈夫だよっていうのが大事なので大丈夫だよって言ってあげてくださいいいですね もちろん問題です<笑>はいじゃあこういう感じでフィードバックすればいいなのでまたあのリードウェイ見ながらインストールっていうのは進めていきますけどもどこかで詰まったまたうまくいかないなってだったらじゃあそれフィードバックしてみようかっていうフェーズに各自それぞれ移行していっていいです沖縄 の, の人は詰まったってこと気づかないことも多いのでスポーターの人はあれ今何か詰まってるよねみたいなこと気づいたらちょっと今。 整理してみようかみたいなので止めて現状話聞いてって や, ろうやるといいと思いますでえっ、ー、とキーワードっていうかこういうところに注意するといいですよみたいなのは何かもぐろにググり出したとかオフィシャルドキュメント見てたのになんか急に違うとこ何かどっかのブログ見始めたとかみたたら多分そこ詰まってるんですよオフィシャルのやつで分かんなかったようで何か調べ始め た, たなのでそういうのはチャンスです<笑> いいですか。<笑>はい、じゃあ、どうぞ。